おはよう。おはよう。あれすごいよな。おはよう。です。ゆいちゃん。ゆいゆい。ゆいちゃん。あーーん、来た来た。ゆいちゃん。おはよう。おはよう。おはよう。おはよう。うえ、うえで。全然写んないから、ゆいちゃん。はい、こっち来て。はい。はい 私の腕しか映らないはいはいはいはい。ゆ、う、い、ん、ちゃんですゆいちゃんですゆいちゃんですゆいちゃんですゆいちゃんゆいうんお顔全然映らないですよゆいゆいゆいゆい朝はいつもこんな感じよねはい ゆいい、ちゃんはーいどうまうま。 いいの登って登って<笑>それってするとゆ結ちゃんは何も映らないじゃあね結ちゃんーまたねーまたねじゃあー 夕飯です。ねえちゃん夕飯だよ。夕ご飯。うんう、うん、夕ご飯だよ夕ご飯だよ。すごい顔。は<笑>い。はい。じゃあにはょ。いこういこう行こう。ねえちゃん行くよ。<笑>はい。お魚食べる？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 行くよ。はい。<笑>よろしいか。はい。<笑>はい。じゃあ帰ります。おじゃ帰ります。ゆい様の位置。